おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、つくばにございます、カレーうどんゼヨさん。もう久しぶりに来ました。<笑>こちらのお店はね、もうカレーうどん専門店ということで、いろんなね、カレーうどんだったりトッピングがございまして、学生さんなんかにもめちゃめちゃ人気。今日は営業終了後にお伺いさせていただいたんですけれども、本当に直前までずっとお客様がいらっしゃる、それぐらい人気店なんですけれども、本日はとんでもないデカ盛りやチャレンジメニューではなく、通常提供されているカレーうどん トッピングにライスと、まあ、いろいろねこの全洋酸のいいところを全て詰め込んだセットをいただこうと思っておりますでただいまメニューの方はお作りしていただいておりますのでえメニューが到着するまで少々お待ちしたいと思いますということでただいまねメニューが全てで揃いましたカレーうどんにでも揚げ物とご飯と最高のね定食でいただこうと思いますそれではいただきますカレーですよとりあえずね ああうっぱだし効いてますねしっかり効いてる<笑>うんまそしたらちょっとこちらのね麺いかせていただきます コがあってもちもち感がしっかりあるんですよねこのね、うどんがめちゃめちゃうまいご飯だな、これは。んうん、うん、この角煮お肉っすよ見て、これ見えるかなめちゃめちゃうまそうでし ょ, ょこれとご飯で うんチャーシューうまっ<笑>でこちらの天ぷらなんですけど是非カレーにつけてくださいってこだったんでちょっとドボッといかせていただきますいきますあんな うん、うんま<笑>、うん。そしたらちょっと続いてねこちらお餅かなうんあんまうん うん、まっ続いてこれね唐揚げでございますね ゼオさん、ね、どの揚げ物もそうなんですけど、まあ、注文が入って提供される直前に揚げるので全部サクサクちょっとこちらもカレーにつけさせていただきますうまっ やっぱり基本的にはこういったトッピングにね揚げ物もいっぱいありますしお肉もでかかったりかつねカレーなんかもう本当にしっかりとスパイスが効いていて結構ねガッツリ系のカレーうどんなんですけどお出汁が効いてる分ねどこか上品な部分があってそこがねたまんないですねでこっちのフライなんですけどこれねゼオさんの特製ソースございましてこのねカレーに合うようにオリジナルでねブレンドしたソースらしいんでちょっ これにつけてフライ系をいただこうかと。コロッケかな、これ。いただきます。あ、うまい、うまい。うん、うん、うん。普通の中濃ソフトに比べると、酸味がね、結構強くて、それがね、カレーとしっかり合いますね。 うんご飯見えるかな味玉がすすんでおりました<笑><あー><笑>ちょっとあでいただこう<笑>ちょっとがっついちゃうなこれ<笑>うんまっ 今日は一応セットで4キロ前後ぐらいご用意いただいたんですけどすぐなくなっちゃうね<笑>一瞬だったわこれんんん 全部すね、<笑>めちゃめちゃうまいっすね正直その撮影来る時もガツガツ無言で食べる方なのか説明するしながら食べるのか決めてなかったんですけど、はい、食べ始めてたら喋ってる暇ないなってぐらいガツンとちゃってっもう終盤になっちゃったんですけどし ゃ, しゃらずに<笑>じゃあちょっとこれご飯をね中入れさせていただきましてこれねカレーのリゾットな感じでいいよ うん、よいしょこれ結構ね、カレーうどんのスープってあの残すは、残さないは論争が結構あると思うんですけど。このね、スープは残すのがもったいない。絶対ね、これご飯で皆さんにも占めてほしいですね。これあっちたま。うわ。よいや、人これ、締めいただきます。 <笑>うん、<笑>やっぱりこのスープ自体に旨味が強いんでこのゼオさんのカレーはスープでもあってルーでもあるというかこれはねご飯と皆さんもぜひ合わせてください<音楽>そしたらちょっとねそろそろこっちが食べ終わっちゃうんで最後にね取っといたこのカニクリームコロッケいかせていただきます ということでただいまねカレーうどんゼオさんでこのねカレーうどんの特上のセット頂 い, いてまいりましたが。 全部美味しかったうどんもね、もうしっかりと出汁が効いておりまして、スパイスも効いて香りも美味しいいし、なおかつね、この揚げ物も揚げたてサクサクでも全部うまかった、本当にうまかったん、ね、で、このね、つくば周辺だけじゃなくてね、もうこの近郊に住まれてる方も皆さん、ぜひ来てほしいんですが、ですが<笑>、なかなかね、ちょっと来るのが難しいって方もいらっしゃると思うんですよ。このね、ゼオさん、この通販を始めたみたいでして、中身で言うと、3色セットなんですかね。 麺とスープとこのチャーシュー等が入った3色セットが通販でただいま販売しております概要欄の方にね URL と記載しておきますので気になった方はぜひそちらからご購入を検討してみてくださいめちゃめちゃうまかったですありがとうございま す, うごいますありがとうございましたありがとうございました